皆さんこんにちはハートカイロプラクティック整体院の平野ですえ本日は2019年、えー、2月の12日ですね、えー、火曜日ですで久々にですね本を読みましたので簡単にご紹介したいと思います、はいえー、痛み専門医が考案これお医者さんが書いた本ですね見るだけで痛みが取れるすごい写真 見るだけで痛みが取れるすごい写真という題名になってます。題名自体がすごいですよね。はい、で、えー、ですね写真だけで痛みが取れるのっていうふうにちょっとやっぱり不思議がある方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、最新の、えー、医学の方では脳の方で慢性痛が起こってるんじゃないかっていうふうに言われているのは調べるとすぐ出てきることなんですね。で、これだけだとちょっと分かりづらいんですけど実は あの脳の痛みの仕組みの方から考えて写真を見ることで脳の痛みを軽減する即座角というところがしっかり働いて「へん体」と言われている痛みを発生させる不安とか怒りとか恐怖に敏感になるところをちゃんと痛みを感じ過剰に感じるところを制御できるように即座角の働きを良くするために。 こういった写真を活用すると目からの情報が刺激になって脳がコントロールしやすくなりますよという医学的な本になってます。はい、このタイトルだけ見ると一般の方は写真だけで撮れるわけじゃない、撮れるわけがないと思いやすいと思います。けれども医学的な検、えー、知からこれの説明をしてますので、実は面白いです。 ぜひ慢性痛でお悩みの方は、えー、読んでみてください、はい、あの痛みの本っていろいろあるんですけれども、あのー、とっても難しい本が意外と多いんですね専門用語が出てくるので日本語のようで外国語のような。 えー、本になっている場合が結構多いんです。一つ一つの単語の意味を調べないといけないとかそれだったらもう英語を訳してるようなもんでとても疲れてしまうんですねですけれどもこの本はとててもかかりやすく書かれてます。く書れま必要以上のことは多分省くいてるのでとても分かりやすいです、はい、そして試すす。価値もあると思います写真を見るだけではなくってストレッチのことも書かれたりとか呼吸法が書かれたりとかとても分かりやすいですので是非試してみてください。 そして、もちろん怪我でこれが痛みが取れるわけじゃないですよね傷口とか治さないといけないのでそういったことはもちろん省きます骨折ももちろん省きますよインフルエンザとかそういうのももちろん省きますからねそういったの省いた状態で痛みが患部とかもう治ってるような状態炎症も引いてるような状態であるにもかかわらず痛みが続いてる場合そもそも痛みはどこで感じてますか脳で感じてますでは、 脳を改めてリフレッシュしてみたらどうですかそれに対して写真を使うと効果的ですよってい う, ような本です、はい、何も写真じゃなくてもいいんですからね、えー、頭をリフレッシュする脳をリフレッシュするものであったら何でもいいと思いますご自身が好きなリフレッシュ方法があると思いますよねそういったのを忙しさにかまけてそこまで追いついてない方っていうのは そうういいいったこことととに取り組んでで視野を広げてみてみくださいということですそして痛みに過剰に怖がらずに、えー、行動することで徐々に徐々にまた脳が感じ方を変えていってくれますよということの、えー、参考本になってますので是非慢性痛でお悩みの方はぜひ読んでみてください、はい、そして「ハートカイロ」の本もですね慢性痛が脳につながっているっていうことに注目して脳へのアプローチもしてみてますはい 人それぞれどういったところが慢性痛として、えー、治るのを邪魔してるのかっていうのを体の反応見て調べる心身条件反射療法っていうのをやってますのでよろしかったらそちらの方もホームページの方でご覧になってみてください。はい、それでは本日は慢性痛を見るだけで痛みが取れるすごい写真という題名でその内容をちょっと説明させていただきました。